先日、満月の夜に、ブラック探訪を役所の職員が見かけても、絶対に解放同盟とか法務省に、例えば車のナンバーを控えて、報告しないでほしいと、報告したら個人情報保護法違反だぞみたいなことを言ったんだけども、ちょっとね、思わぬ反響があってですね、いや、もうそんなことは脅迫だとかですね。 あるいはですね、いや、そう言われちゃうとね、ちょっと事件者にも報告しづらくなるなみたいなことを言われたんですよね、あ, あ確かにね、そうだなというふうに思いましてね、そこでね、こうしようかと思うんですよ、もうね、あのいや、僕はねあの、例えば役所に情報公開請求したら、なぜかそのことがね、 解放同盟に伝わってたりとかですねあるいは何か土壇場でいきなり文書がねなんか改ざんされたみたいな話も聞いたことがあるんですよまあこれはだいぶ前の話だからね最近はそこまではねやるところはないと思うんだけどもただやっぱりブラックしてねそしたら解放同盟の関係者がなんか公園でねいやなんかその役所からね あいブラック担保に来てたと聞いたみたいなことをね、まあ、普通に喋ってるんで、まあ、はっきり言えば、もう僕の個人情報つ、筒つ抜けなんですよね、もう誰がやってるっていことも大体わかってるんだけども、だけどね、も う, もうこうしましょう、あの僕は八木市って、あのまあ、前から知ってる人はいると思うけど、僕、個人情報保護法ね、大反対なんですよ、あんな法律なくせばいいと思ってるんですよ、本心では。うん、だからそういういこともあって もう僕自身の個人情報が漏 え, されたり漏えいされたりとか、僕はね、多めに見てたんですよ、もう、まあいいやと思って、うん、だからね、まあいいですよ、本当に、あの僕もね、よっぽどのよっぽど悪質なケースじゃないとね、僕はもうほっときます、うん、まあ基本的にもう、まあ多少悪質なケースでも、もうほっとこうと思います、基本的に。たたただだだですよただただね あのブラック探訪、このチャンネルだとかね、このチャンネルの連絡先もちょっと探したらあると思うし、あと自転車のね、フォームからあの送ってくれたりとか、まあ、コメント欄とかね、いろいろね、情報を送ってくれたりとか、もうそういうのはね、大歓迎なんですよ、うん、だからね、そのあたりで個人情報を漏洩したりだとか、あの守秘義務違反やるのは、あのきれいな守秘義務違反、きれいな個人情報漏洩なのであの、世の中にはね、いや、本気でね、 綺麗な個人情報漏えいとかね、きれいな守秘義務違反っていうのがあるんですよ。うん、役所とか裁判所でも、ですねこの記者クラブとかね、番記者っていうのがあって、もう平気でね、あの内部の、ね、人権がね、リークしてるんですよ、リークというか、もう堂々とね、この庁舎内でね、パソコンを持って書類見て、こう書き写してたりとかね、そういうことをやってるんですよ、うん、記者がね。まああそういういいののっていやこれ普通にねあの 秘密漏洩じゃないのとかね思うんだけどもいやでもね一応まあ昔から言われてるのはやっぱり憲法で表現の自由というものが認められててで報道の自由もあるわけですよね日本ではだからそういう意味で公益性があるんだったらそこはねやっぱ憲法が上位なので、えー、認められてるとまあそういう面もあるんですよ一応ね自転車というのはね、うん 報道機関ですしで、この神奈川県人権啓発センターもね、この人権啓発をやって、この公益のための団体なので、こちらにこの何かね、個人情報とか、なんか秘密漏洩するのは、これはね、あの私流に言わせれば、きれいな個人情報漏洩、きれいな秘密漏洩だと思いますんで、それはもうあの憲法のね、表現の自由の精神、あの公共の福祉の製品で精神で、もうやってもいいんだと。 胸の使いを取っ払って、自転車、神奈川県人権ケアセンターに情報を送ったりだとか、まあ、郵送でちょっとこの、ね、あのこの興味深いというか、この例えば、まあ、やばそうな文書とか、そういうのを、ね、送ってくれても全然構わないんですよね、まあ。ちょっと流してほしい録音とかそういうのでもね、自転車に素材を送るのは、これは綺麗な個人情報漏えい、麗な秘密漏えいなんで、そういうのは、ね、ぜひ、 やっていいたただきたいと思うんですよねもうダブルスタンダード上等ですよ、うん、まあ世の中そういうもんなんですよ、世の中はねそんなね単純なものではないんですね。ということで、まあそういう条件なら僕はね別にねあの僕は例えば役所に情報公開請求したときに、ね、なぜか、なぜかその解放同盟にねそのことが伝わってて、なんかこうね、ねこの次回の解放同盟と役所の 会合がね中止になったりだとかあるいは何かその交渉記録が作られなかったりとか、まあ、そういうことがあったとしてもですねまあ僕は多めに見ることにしますよ、うん、あとはその僕はブラック探訪してる写真がなぜか撮られてたりとかね車のナンバーが控えられたりとかしてもねまあ僕は別にあの多めに見ることにしますうんだけどだけどまあそれをやってもいいんだっていうことだったら もちろんね、それは、自転車に対してですね、この神奈川県人権デーセンターに対していろいろ素材を提供したりだとかね、まあ、僕をブラック担保で見かけたら、いろいろね、地元のこの歴史とか、いろんなことを話していただくのは、それはもう全然、あのあまあ、それに関してはね、別に秘密漏洩でもなんでもないんでね、別に、あのむしろ、その地域に奉仕するあの皆様 の, あの職務の一つじゃないかと思うんですよ、このわざわざね、遠くからやってきた人に、その地域のね、 えー、このこの素晴らしい文化だとかねその歴史を語るっていうのはそれは別に普通にあの 何, も何も悪いことじゃないですねむしろいいことだと思うんですね。ということであの皆さんねあのなるべくですねなるべくその僕に対してストーカーみたいなことはやってほしくないっていうことは、まあ、正直あるんだけどもだけど、まあ、それは別としてですねこの綺麗な秘密漏洩綺麗な個人情報 違反じゃない、いじゃないですねあくまで、まあ、情報提供というものがあるということはね、まあ、そこは皆さん頭にいた、頭に入れていただければいいかと思います、あのやっぱりねあの、やってもいいんだの精神ですから、あのあの言葉をね、えー、何か迷いがあったときは、もうあの言葉を思い出してください、胸の使いを取っ払って、思いを解き放つことが必要になるっていうことが、やっぱり時々あると思います。やってもいいんだ この自動販売機もうすぐ新商品登場でも売れ切れになってないっていうことはなんか出るってことだよねあ出たこれが新商品いやー違うんじゃないかな